こう日本でですね、うん、2020年最後のエロ番組になりますね。エロ番組だったのこれえ。エロ番組タグついてたのこれ。い や, いや、情報番組ですからね。そうですね。エッチな、はい、エッチだね。そうですそうです。ですよ。まあおみそかなんてね、うん、多分ピーっていうのは入らないと思う。入るよ。おみそかどう思ってるんですか。ピーっていうのも入るか。いやいや、ゴーンが入った。じゃあ入ったろ。<笑>ゴーンだったらもう。ゴーンだけ許されるか。全然煩悩を取り払いなんじゃないですか。はい 今回はですね、うん、大晦日か特別バージョンとしまして、はいはいはい、12月5日のオンライン合同公開収録の時にためらじパートの前に私と鷲崎さんバージョンの大人パート。うん そしてその後に私と向井さんのバージョンの大人パートが流れましたが、はい、なんと同じ日に収録した和真咲さん、向井さん、そして私の三人バージョンをお送りしたいと思います。ねえ、この二二人ずつを撮った後に撮ったんですけど。そうですそうです。うん、NTR からの三 P です。いや、<笑><笑>ねえ、平日もなんとなく想像つくなんじゃないんです。<笑>何やってんの。まあ不思議な感じでしたね。はいはいはいはい。うん、そうですね。ねえ、まあ、まあまあ、まずは聞いてもらいましょう。そうですね。はい。 哦咋那那。 さて始まりました「大人のためになるラジオ」特別編えー、グレパラジオあためラジ誰ラジの合同オンライン公開録音が先日配信されましたがさらにその特別編としてこちらの番組収録しておりますえー、そんな「大人のためになるラジオ」特別編お相手は天使向井とあゆみさるですはいそして特別編のゲストにお迎えしましたのははいわ崎武でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやすごいじゃないですか<笑><笑>今のねはい 温泉のトップスーが始まりました<笑>、はい、<笑>いやー恐ろし い, い3人でなんてねそうですよ、はい、初めてというかだって向井君とちゃんとラジオでしゃべるのほぼ初めてに近いもんそうですね本当にあの、うん、もうアニスパとかでそうご一緒したていただいたのとあと胡桃枝君と僕ねやった時に、はいはい、ちょっとゲ ス, ゲストで来ていただいたとかな感じでだ か, らなか公式にみたいな 公式にもご一緒するのはもう初めてってでもおかしくないぐらいです、はい、まあでもあのためになるラジオを聴いている方はご存知の通り、うんはい、寝取った側と寝取られた側みたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ単なるおうのう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですからこれ<笑><笑> そんんななな複雑なの ど, んなどんな濃い漫画に出てくるそんな設定<笑>いいぞいやそらだからねやっぱ鷲崎さんいるから、うん、初めの、ねうん、タイトルコールも、うんうん、もうこれもう 200% 増でいてますえそ う, いうでい<笑>、ね、<笑>きますよ。 いい あ, ああぎぎをさ め,、ね、<笑>め<笑><笑>ううこしこかかない、はいけけでももるわだんそうですよ。はいうん なんか私もうちょっとしゃべりやすい。 お話もしていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、やはりこう三人でお話をするっていうのも初めて、うん、になるので、うんうんうんうんうんうん。なんかっと回し決めてねえから誰がどうするかわかんない、ね。すごい探ってる。そうですよね。みんなみんな回しやれる人だからすごい探ってる。<笑>全員回せるから面白い。面白い。これだけで面白い。私が面白い。<笑>